ちなみに、ちなみにさ、ちなみにさ、俺どこどこ入ってこれ。あそこね、はいはい。間違えてると思う<笑>はい、じゃあ元気いっぱい踊ってまいりますので、お手拍子、足拍子、おこ拍子。最後までよろしくお願いします。で<笑>、ちょっと待って、待って、待って、なんか、よろしくお願いしますとか。あ、何何。あ、帰り含めてないのね。えー、あ、ごめん、ごめん、ごめん。オッケー。 いいよきよき。はい、じゃあ改めまして<笑>。お手拍子、足拍子、お心拍子、最後までよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。はい、ちょっといいか、あ、すいません。今ね、準備だけ。おねがいございます。 Yeah! のいののうもいはいどうぞご一緒に ああ